Tiukempi juttu.、Ja、niin, niin kuin nyt sanottiin sitä ja kutsan itsemurhista, että... 立てますかこのままだと風邪を引いてしまいますよ私は立花と申します立花あなたが今置かれている状況は全て承知しています私は あなたと会うこの時をずっと前から待っていたんです、hmm. し少しだけ話聞いていただけませんか桐生和馬さん<音楽><音楽> Okei, tämä oli vasta ensimmäinen kappale We are a state program of InterShadows Okei!、Okay. らっいたかかよよす食事ままだ済んんででせねが悪いが。Variga. 空気にはなれねえあんたが誰かを聞くまではな私に危険はありませんよ希龍さんくつろいでくださいンし俺の服は だいぶ汚れていましたのでクリーニングさせていますすぐにお返ししますよ立花さんだったなええご安心ください私は片タの人間です神室町で不動産屋を営んでいます不動産屋それが俺に何の用だ料理 本当に食べないんで右手は義手です。 数年前に失ってから寒くなると痛みます不思議なものでないはずの指先までうずいて鎮痛剤も効きません四六時中痛みを我慢するだけですでも痛みを顔に出すのは面倒なんでやめましたそんなことは聞いてねえねっ桐生さんは「搭乗過剰」という言葉を知ってますか登登場場搭乗 いくつもの花が集まって大きな一つの花になっているものをそう言います実はあなたもよくご存知のある花もその登場果樹でしてね何の話をしてるひまわりですよひまわりのあの大きな花はたくさんの小さな花の集まりなんです子供が集まる養護施設につけるにはいい名前です 風間さんがひまわりと名付けたんですかあんたは一体あなたはひまわりで錦山さんと兄弟同然に育ったもう一人沢村由美さんというお嬢さんもですやがてあなたと錦山さんは親と慕う風間さんを追って極道の世界に入った、うん、そして今は<笑>殺人の濡れ衣を着せられ<笑>その影響で<笑> 風間さんも波紋の危機にもういいあんたが俺を調べたってのはよくわかった大した情報源を持ってるらしいだがなんで俺を調べたあんたの目的は何なんだ今神室町の不動産屋が星があるものといえばンテ一つしかありませんカキハロワセントンっ殻の一粒に決まっているじゃないですかまた カラの一粒か私と手を組んでいただけませんか桐生さん道島組の若頭補佐たちがカラの一粒を手にすれば風間さんは波紋を免れませんですが私があの土地を手に入れれば風間さんを守ることができますそれにあなたのぬいぎぬを晴らさなければ 町における我が社の情報網がちょっとしたものです。私と手を組めばきっと真犯人を追えます。なんでそこまでして俺を引き入れようとするあんたの本当の目的は何なんだ<音楽>俺の服を返してくれ、タッさん。私の申し入れを拒むと。あんたの話は俺にとって都合が良すぎる。 この街じゃそういう時ほど用心しなきゃなんね生き残るためには な, <音楽>なるほど少し甘く見ていたようですねでもいつか考え直してくださると信じていますせめてこの名刺だけはお持ちいただけますかああわかった服はすぐに持ってこさせますでは 私はこれ で, はこんで。 ハイテクな。 Thank、you Yeah.、Hey, uh. ティスティてティ ん、hmm. Ah, niin tämä nyt se dojo, tämä mikä lienee. Ilahdetaan, mä se. Ilahdetaan, mä se. 吹き飛ばしてやるぜ。ワンアウト。ツーアウト。うん。ヒット。スリーアウト。 So. <laughs> 虫の居所が悪いんでな後悔される いいらっしゃいませおうまいありがとうございました。 いらっしゃいませ 行くぜ。 どうした Parecía. Y c h u s t a okay, s l número está. ディキミスギザゼ Tässä kun tuon meni. Kun valkoinen meni pussiin, niin saa siitä. Yosssää! Vaike terarneena. Noni, se on hirvee hyvä. Taiteneena! Tuosta? g ィスぜー・マリア・パールは、じゃあ、ギャルが来てくさ Tää on helppo. Vosssää! Mä kät eräneniä nää. Mä oon melkein yhtä hyvä tässä kuin oikeassa edemassa. Jaha. Nutsikottsi pientä siihen. Tai yksikottsi pieniä. Tuosta? Ksaa. Hahah! Uuh! Liikinissägidä zee. Hyvin hyvin eläytyi pelin kulla. よ<笑> <movie> <音><場><音><音>し ト、mm. <笑><笑> no, ーストはとて ピスタ <Football> ーールか。 Joo. Okei,、okay, että、ja、onne pitää pistettä, toi. Asi, joo. 8-baun koona. Miksi on ollut ito? Jossain säädössä täs on pakko nyt osuvaa、mm. tokkasiin Hmm... <tos> Okei、okay, jos en mä saa sitä niin... ...mukää saa ilmeesti <tos> puhuttaa vapaasti... ...vapaasti siitä, että on tullut vaikutus Yosssää! Yäru ja neka Este, este ついてーーどうした <tap> ?8 番 <tap> サイド<ト>に <tap>。<tap> <8番 tap> <イト> <tap> Se ei men mennyt sen tärään, niin ei se tärään mennyt johonkin. Ahaa. Tämmösiä velejä... <tos> Värinää. Niinkö tää kuusi <tos> prosenttinen on mua tarkkuus? よけびたきゅうめた、ピポタタのう That's Yosh. i 好嗯<音>